じゃあよいしょよいしょう ん, うーんとまずはあれだねあのやるって言わないと。 うーん は, ー じ, ゃあはーじまーるよよいしょついたうんできてるうんできてるねよし んじゃあ、あれ、違う違う。こうして、よし、これでいいかな。よーし、それじゃあね、かげ、かげろうっていう、シャドウコリドっていうね、ゲーム、始めていきます。待って、なんか、すごい怖いらしい。 知らないけど、そうらしいってことしか知らない。とりあえずやっていくよ。一応ちょっとだけ確認のためにやったけど、そんなに進んでないから。で、挑戦者、初心者。しようか。初心者でやった方がいいかな。初心者。うん、まあ、初心者でやろうか。初心者でやります。 ロジある夏の夕暮れ時私はある路地の入り口でふと足を止めた夕立の夏の虫がつい湿気の中奥から冷たい風が吹き抜けてくるふと幼い頃の夏の日を思い出し心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられた私は寂れた路地へと足を吹き入れたではロジよいしょ うんふん。<笑>外が見えるぞ。戻りに戻る必要がない。ラジの奥が気になる。そっかー。奥気になっちゃうか。行くしかないか。んふん。おう。水たまり踏んだときに、水たまり踏んだ音はする。すごい。これは。 近く行き止まりだよね行き止まりーよいしょでこっちーうんこっちはまだ道がついてるうーんなんか路地裏って感じだね 雰囲気がすごい。BGM とかも結構、怖いぞと。カラスに注意。カラスね。関係あんのかな白なんだろう。うん。トロールキーです、かがも。あとにしよう。 多分、こっちの方、行き止まりだよね。一応、行き止まりを確認しておこう。うーん、殺す。そうだし、ね、シフトで走れるんだっけおー、走る。すごいすご い, すごい、すごい。はやい、速い。走るスピード加減できない。おー。結構、速い。怖いんだけど、スチームで じゃあまあ、行き止まりだね。よし、あっちの方に行こう。うん。すごく息切れする。コントロールキー。うん。うん。<笑>下に落ちなきゃいけない。何かしていけないかな。こっち。 いけないかなこっちの方とか。よ い, いしょ。あ、ダメそう。一緒に、うん。すごい音して、ね、もうちょっとなんか、いい感じに着地できないのこれは、かただのあれ。うーん。コントロール機 えー、かがんでるときは仕事だね。本当だ。うぅえ、なにな、な、なになんでるわだ。いぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅながらぅけと。ぅぅぅ ちゃんとーしながら歩くのきついよ。お、よいしょ。うえ、なになにな に, な に, なにちゃんと押してたじゃん。うん。よし。うえ、なんなんなんでなんで押してたじゃん草草に触っちゃダメ うん。うん。よし。で、こっちをどっちだろうえーと、こっちは行き止まりだね。あい違うあっちの方へ行こう。あうーん。 探しています調べる、えー、8月27日夕方5時頃買い物に 出, たけ出たけでっかけたまま消息不明どんな些細な情報でもお待ちしておりますあ、季節のコーラさんこんばんはまあ始めたばっかやねなんか初見じゃないでそっか初見じゃなかった初見じゃないかまあねなんか 序盤も序盤ですよ。なんかすっごい序盤。おっと、見づらい。一応あるこの、この情報。知らなくていいんじゃないあ、暗解アーカイブアーカイブに追加されたからんどうやって見るやっぱ初見。あ、初見でしたか。初見さんいらっしゃい。ゆっくりしていってね。 すません初見だったからってそんなに対応変わるかって言われるとそんなに変わらないようんうんし初見かどうかなんてそんなに覚えてないようんどっちだっけどっちだろう僕も分からん記憶力弱々なので まあ、どっちでもいいですい 開, 開閉。もう、完全にいいのかな、えー、通り抜けるには暗すぎる。右クリックで開いてます。ほら。もう明るい。何何このアイテム触れない。確認できないんだけど。いいこと聞いた。なんど、どこ記憶力が弱々ってこと 記憶力が弱々すぎてさっき何て言ったのかもちゃんと覚えてないよ。よいしょ。いいのかなこれ。ライターああ、ライター。えええなになになになになになになになになにになに 触れないね、ボールをよいしょ。おーっと、どうなってんのどこ行こうかなこっち。こっちは違そう。えー怖いなー急にびっくりさせてくるから。 っただ う, うん。飲まないね。またカラス注意だ。カラスは鳴き声しか聞いてないぞ。うん。怖いな。うーん。何どこうん。怖いな。 開けられないんだ、えー、とこっちの方へ行こうこっちは多分行き止まりだよねうん壁って感じだよし走りづらいこのゲームは走りづらい、うん、シフト押しながら WASD で動かなきゃだかな。しづらいで、えーんと、えー、なになになになにの猫。猫。なんか、走ったから逃げてったかな。えー、っと、これは、さっきの人だね。十6 <笑> びっくりするなうん、よいしょ。えー、木の入った。じゃあ、ちょっと待って、確認したいことがよいしょ。えー。 こうして。こう、よし。ええー、なんか。うん何何これ。取る。うんあった。爆竹。ええー、アクションボタン長押しで、アクションボタンアクション、ちょっと聞き本、聞きコンフィグを。 確認。そして、アクション。え。アクションしよう。あ、なるほど。ムスカースル動かして選択する。オッケーオッケー。おう。ん。よいしょ。よいしょ。ここ。爆竹。 何使うんだろう爆竹そんなに役立つかななんか役立ちそうにないんだけどまああるってことはえなになになになに勝手に動くんだけどおーおー鍵がかかってる爆竹使えばいいのくらいえちょっとちょっとなんか変なとこも来たんだけど おぉ、すっごいパチパチしてるね。え、これこれ拾わ、拾うのよいしょ。これじゃないね。あ、あそこか。なるほど。めっちゃ爆竹当たってるけど大丈夫これ。すごいパチパチしてるんだけど。終わった。な、何に使えるんだこん、よいしょ。ああ。 い, ったいいか。ちょっと待って。うん、よし。開くぞ。か。うん。つけてたら、すぐオイル切れそうだけど。大丈夫なのえーっと、こっちは、多分閉まってる感じのかな。よいしょ。あ、開いてる。こっちの方。 うん。じゃあなんだうわぁ、猫ちゃん。取れないんだけど。あ、取れた取れた。どっち、どっち行けばいいんだろう。どっち行こう。じゃあちょっとあっちの方行ってみようかな。すごいうるさい。草を走り抜けるとき。 もっと行き止まり。なんかありそうだな。ありそうだな。あった。これは。えーちょっと。なんかもう行く場所がいっぱいある。よいしょ。多分どっちから行っても行ける感じのやつじゃないかなって思うから、適当に突っ走ってるんだけど。 うーん、それもちょっと違うかもしれん。川だ。水辺だ。よいしょ。うちに行きたいんだけど行けない。うん。で、なんかやばそうなとこがある。えー、慰霊碑。なんかなつってるんだね。 これ勝手にやっちゃいけないやつだよね。何があるのかな狐のお面がある。狐のお面ね。こっちの方はいけないと。あとはこっちそんなに物がないのかなあれどうど う, どう取れない。うぅ。 よいしょうん体力なくなると強制的に走れなくなるとうんよいしょうんじゃあこっちの方行こうか さて何があるかなこっちなんか光ってる気がするんだけど気のせいかな気のせいかうんでこっちには何がはい地蔵でこっちさっき猫ちゃんいたからねカラスの鳴き声がするうん おっと、なんだ、何トンネルトンネルこれ読めないやいいやうんトンネル読めないライト使ってる使ってるねよいしょ暗いな 先 が, が全然見えない。真っ暗だよ。うん。うふ、なになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになればになになになにな おっとなんでうーん。どうなってるんだ進むしかないか。だよね。もう戻れないか。一応あっちのほう。どうなってるのやら。 反対方向は行き止まり。もしかして、ご存知うん、行き止まりだ。まあ、行き止まりって分かっててもね、行きたくなるよね。仕方ない。壁だね。完全に壁だったよ。 よしよし。こっちだ。もう完全にダメなやつだよね、もう。壁。あ、何うん。猫の鳴き声がする。どこ猫どこどこいいや。 鳴き声にね、癒されつつ進んでいきましょう。どこだろう猫。音大きくなったね。どこだ猫どこああ。えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、ええええええええ。になに猫ちゃん。 何なん何の絵え、え、え、何何何何何何何何何ななんの猫がいないなんなの の方に住むしかないのかなあー住んだら降りれなさそうな感じがするはい水の中やだなー怖いなーうーん先に何かあるよう さっさと抜けていこう。うん。よーし、大丈夫そうだね、こっちは。進んでいこう、進んでいこう。え急に止まるんだけど、何 うーんと、ヒガンバナ。ヒガンバナいっぱい咲いてるね。ヒガンバナは、球根に毒があるんだっけ。食べちゃダメだよ、ヒガンバナ。うーん。 ヒガンバいっぱいあるせいか、動画が大変なことになってる。うん、入るしかないか。よいしょ。で、入 っ, 入ったら閉まるやつでしょ。こっち見ながらやっていきましょう。うん、閉まった。いけれそうにないね。 うん。開けまーす。岩花 が, がまたある。なんで家の中に植えてんのさ。あれ。よし。んーっと、なんだこれは。嫌な予感がするー。嫌な予感がするー。 調べる。おぉ。なんだ何が起きたうん。もう一回調べることはできないと。う、戻ったらば変わってるよ。うーん。めんどくさいな、こういうトラップ。 なんでこんなトラップ仕掛けてんのさ。お明かりを灯す。もう明るくなったね。どうだ、明るくなったろう。開閉。めっちゃ光ってないこれ、ね。すごい光用だよ。なんでそ の, そのアイテムを知りたい。 もうなさそう。えいしょ。これはびっくりするぐらい光ってるんだけど。なんでちゃえいしょ。ん鍵。ここの光の。ん私の持ってる光か。くら。暗いクめっちゃ光ってるんだけど。 すごい光り方だよ な, なんでこんな光る<笑>よいしょう竹取物語の竹もあんぐらい光ってんのかなよいしょ。 だからといってこの鍵をどこで使うのさこれかいこれなんか使えるのかいほら使え使えそうにないぞどこよいしょ別に扉あったっけここか こ, こだ、ね、うんまた新しいよいしょかうん OK ますおー。暗いぞ俺もまた鍵がかかってるこれはノーメンだね うんうん、うんこのアイテムは触れない。あ、開く。ここ開くよ。こっちのアイテムとかも触れないね。多分、触れないね。よし、こっち行こうか。なんか足元が嫌なんだけど、これ。落ちそうじゃん、こんなことしたら。おっと、なんだこれ。鍵だ。 二つあるよ。あ、落ちてったんだけど。なん、なんで落としちゃうのそんな落ちるような、取り方し、そんな取ったら落ちるようなもんじゃないでしょ、これ。オタクも。よいしょ。で、これを使って。 じゃないねーうーなるほどあれは猫の影か走るぞ走りづらいほんとこのチェックポイントチェックポイント何それ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 <笑>へえきょうああええー、<笑>思ってたよりも怖い<笑>もうもうやめたいんだけど<笑>もうやめたくなってきたんだけど<笑>。 知りづらいんだってこれあえーえ え, え, え, えどっちからできたのうん後 ろ, 後ろに戻らなきゃいけないのこれうんどうするの何 ど, どうすればいいのこれどう、何をどう行動するのか正解がわからない え左は行き止まりでしょ右なんかいたでしょ後ろに 戻, ら戻るのが正解。ちょっと待って、後ろ確認しよう。なんか、いい感じに対応できるのかなえっと、鍵がある、鍵かかってんじゃん。 えー、どうすんだろうスクうんなんうすンのさえー、なんかあったかな爆竹投げるシフトでダッシュって書いてあったからダッシュするんだよ 左側になんかあったのかな仮にちょっと放っておいてみましょうあ来るーよしふう 来るのを 見, 見れるんだったらそんなに怖くないぞでも急に来られたら怖いぞよいしょな、あのー、こっちの方しかなくてなんかないかなこのやつにヒントはとりあえず戻ってみようかな ち ょ, とちょっと、あいやだ、いや怖い、えー、助けて、助けて、ちょっと、怖い、うん、うん、ちょっと、鈴の音が、うん、どうなのこれ、大丈夫なやつ。 ダメなやつ後ろ振り返りたくないよ振り返<笑>どうしようああ BGM が ど, んどんあ、なんで 足音が聞こえると、どうんこっちは大丈夫そうえなになになにうん、えー うん何なんの音よ。となんなのさもうとライトつけよう。あ<笑>ひとまずは 大丈夫そうかなここはどこどこここじゃあ行き止まりうん、怖すぎてかがんでる状態からやめらんないんだけど。どうしよう 何回言ってるおっとこれは、うん、ここ行ったとこかなどうだろう行ったとこかどうかすら分かんないよあけどここ来たとこかな どこだろうあれ違うねどこだろううーんええー、違うとこじゃん。新しいマップじゃん。 新しいマップはダメだよ。怖いじゃん。これ新しいマップじゃなかったらどうしよう。うん。怖いんだけども。あ鈴の音が聞こえる。どこどこ どこここどこうん。鈴の音がまた聞こえるやん。あ、違う。どこどこどこにいんのちょっと。うん。いや、こっちだ。ええなにどこどこどこどこうん。うん。どうなってんの どうか私はうさっきまで何をしよいしょ。んなってこうなってたはずなのやっぱり多分普通に確認してからなんか終わってるね。 ああ、また、また行かなきゃいけないのと嫌なんだけど。はい。怖い。いしよう。早速やめたいよ、もう。早速ってか30分だったかな。 どうしよっかなそれなりにちょっと長めにやろうかなとか考えたんだけど思った以上に怖いえー うん、やっぱり道が変わってるとりあえず鈴の音は聞こえなくなっああ聞こえるじゃんかどうすればいいの鈴の音から多分こっから逃げるのがこれはもしかして うん、チェックポイントがチェックポイントか何かが欲しいんだけど鈴の音が聞こえるちょっと鈴の音が強いうわっ何何どこどこどこ あ, あやだやだやだやだやだや だ, や だ, やだああ <笑>あれから逃げられる気がしないんだけどどうすれば逃げられるんだろううんちょっとこってうーんんか よしあどうしようそこから逃げそこから逃げながら多分…んのね 家から出ればいいんだろうけど、そもそも出る手がかりが全くないんだよね。うん。どうしよう。もうやるしかないんだよね。ライト続けて。よし。逃げる。 はい、はいはいはい逃げます逃げます逃げるので許してくださいなんでこのあいつは追ってくんのちょっと優しくして優しさを持ってこっちじゃないあ鈴の音が聞こえる なんでなのさあ。ああ、ちょっと遠のいたかな、鈴の音が。ちょっと 暗, 暗くない暗すぎない鈴の音が強いよ。う開くやつすら怖いぞ。うん。ああ、行き止まりじゃん。 ん鈴の音が聞こえる。怖い怖い怖い。行き止まりじゃん。助けて。ちょっともうここから動けないんだけど。助けて。<笑>んちょっとさ助けて。あ、えー、やだもうああんああああなんでああああんああああああああああ こいいいのこれちょっと手がかりが何もないんだけど<笑>なんで手がかり何もないよええー どうしよう手がかりがなさすぎるんだよ。 うんと、そこに握って、逃げて、何かしらアイテムがあるとか、扉がね、なんか、鍵がかかってる扉とかがあるならわかるんだけど、ないからさ、なんかどこ行ってもいるし。 はもうなんかうちの奥の方につながってる道があるんだろうかなうん考えても仕方ないかやだなぁ。バラン住みたくないちょっとやだ止まってね 奥の方を行って心を落ち着けますはあうん何か回転落ちてないかなそもそも あ, そあれがねえ あの、能面のやつがんこれをどっから来てるのわかんない欲しいようーん消せないか。 うーん、<笑>行くしかないか。<笑>よし、そ。 あ鈴の音が聞<笑>かないんだよあ。ここ行き止まりじゃん。なんか2回ぐらいここ行き止まり経験したぞ。止まってたまえよ、鈴の音。こっちの方行ったっけ鈴の音聞こえないし、行き止まりだし、ここなえー、ちょっと鈴の音。うーん、やだー。 怖いよ、こっち行ったっけ左側。行き止まりじゃん。経験したね、これ。え、ちょっとなんで鈴の音を。鈴の音さん、静かにしてください。行き止まり。うわーちょっとうあぁ、もうどうしようもないじゃん。だ, だー でね、考えるそこから扉を開けてから行った道が同じなんだよ、ね、見る道が同じなんだようんどうすんだろう待って。 ああもしよう結構きついビラは閉めたりした方が自分の光とか見られにくくなるなるほど扉は開けたら閉めようってこと あんまし光出してたのよくない<笑>なるほどまありあんまし光出さない方がいいんだねよいしょ ここはまあいいだろう。まあいいよ。BGM が怖いんだけどさ、もうすっごい音が怖いよ。やだよ。えー、っと、左側、行き止まりだから、こっち行きます。あれね。右じゃん、行き止まりは。 うーん怖い閉めますほら閉めろよしちょっとあなんかやばそうな感じがする つけて怖い怖いよ怖いんだよねえちょっと怖いよんっこう閉めてではここまで来れたの鍵がかかってるあった鍵が猫、ね、ちゃん 猫が鍵をくれました取ります取ります取れ 取, 取れない取れないちょっと取れないよいしょちょっと取れないんだけどう わ, うわちょっとああ物を拾うのが苦手 もう拾えないんだけど。うん。はぁ、あはい。とりあえず、手がかりがつかめたから、いけるね。そうだよ。 それでも行きたくないのには変わりないんだよなんで僕は雇用をやろうと思ったんだろう<笑>これって限界まで走って回復させるの かわい い, かわいいとか言われましてもねこっちは石なんですよ石に逃げてるんですよこっちよいしょ閉まれあれ閉まれ閉まれよ閉まれよし えっとー、ミジェームがいちいち怖い。えー、っと、鈴の音が強くなってまーす。鈴の音はそんなに鳴ってない。ほら、ここだ。よく か, かってる。よし、猫ちゃん。 ありがたいぞシフトを失敗にしてちゃんと取りますアイテムを使って開閉しまれよし助けて助けて鏡さんうわうわよかったこれでクリア<笑>これでクリア <笑>これでクリア。<笑>次のステージへってタ イ, タイトルに戻る。タイトルに戻らせて。<笑>アーカイブ。アイテム。あらここに何か枠があるんだけど、えー、プレイカーです。 これはなんか適当に確認でやってた時間か。えー、マガマガ玉とかこけし達成率 3%? 3全然じゃないヒント。はい。えー、カグラスズの廃徊者はとても厄介な破壊者で走る音を聞かれて、しまうと音がしたまで確認しに行きます。スズの音が聞こえたら考えなちに走るのは危険だと。走っちゃダメじゃん シフトで走るって言われたから走ったのにさ、走っちゃダメじゃん。なんなんだよ、もう。アイテムのここが気になるんだけどね。新聞。うん。流し読みして。まあ、なんか。 心霊現象的なやつが起こったんだね。うん。うん。日暮らしの回廊。こけし。こけしあるんだ。へえー。でもやだよ。行きたくないもん。で、うん、挑戦者あったね。初心者でもあれだったんだから、このちょ、挑戦者ダメでしょ。 うん。よいしょ。え、ちょっと待って。あ、ファンデリオンさん、こんばんは。今、一つ目のステージを予約クリアしまして、そっか、二つ目の日暮らしの回路ってところをやるよ、今から。すまー。正直もうやめたい。 決めたいけどもうちょっとやるよ。えー、鏡に触れた瞬間、あたりが暗闇に包まれた、えー。気がつくとそこはさっきまで私がいた路地ではなく、どこまでも暗闇が支配する複雑に入り組んだ回廊だった。ここから出なければ、無邪気な冒険心も吹き飛び、不安と焦燥感が胸を締め付けた。うん。爆竹がなくなってる。爆竹どこで使ったのさ。よいしょ。 パクチ使う場所がわからん。足音したらいけないってわかったわ、ね。生きるだけ。おっ何うんと。何これ。え何これ。ワップワップだね。すごい。すごいけど、なんダメでしょ。飲む飲む 何も考えずに飲んじゃったけど。飲んじゃダメなやつじゃないの。っとやばいやつじゃん、あれ。あ、こけしだ。うん、とる。いや。多分大丈夫でしょう。結構か、外明るいね。いいじゃん。 分かんえ、行き止まりここ開けれる開閉。開けれるねえ、開けれるねえ、やだねえ。開けれるってことはね、先に進まなきゃいけないってことだからさ。もう明らかに安全そうなところだよ、ここ。安全地帯じゃん、完全に。出たくないなー出たくない。はい。よいしょ。あれ、開かない。開いた。 怖い。明かりを取り戻す。足音するんだけど、ね、足音したらバレるでしょんそんなしゃがんで歩いてたらそんなに、本当しないか全ね。全体に全地帯に住みたいんだけどね。ご飯ないから、生きられ、そんな長いこと生きられないよ。せめてご飯があったらいいのに。撮るカメラ。 うわ、暗いよ、暗いよ。取る。光石。何光うおう、おう、すごいあ。なるほど。なんか、置いたら、えちょっと勝手に置かないで。よし。うん でもまあ、それなでもそこまで怖くはなさそうだ。ちゃんとね、忍び足でいってれば大丈夫じゃないかな、これだと。この調子だったら。すっごいゆっくあ、かける6って書いてあるや。6個使える。でもこういう消費アイテムを使えないたちだから。 多分絶対使わないよ、これ。鍵みたいなのあった気がする。鍵みたいなのあったわ。ほんといいや。あの足ね、しゃがんでると、さすがに走っちゃダメだよ。あ、これ、あれじゃん。すっごい明るい。何これ。さっきもすっごい明るい。この、これ自身が発光してるじゃん。縫製じゃん。 見えないんだけど。明るすぎないちょっと。ここまで明るいのはどうかと思うよ。鍵、鍵ないかなあれ。あ、これ開ける。あ、これ、あれじゃん。あれ。うん、隠れれるとこじゃん。あ、ほんとだ、鍵だ。ありがとう、教えてくれて。 よいしょ。あれうん。そんなか。ここはしゃがんでね。安全に行こう、安全に。とりあえずさっきのやつは足音聞こえなきゃ多分持ってこないから。 唐突に出くわさない限りは大丈夫だなはず。けどなぁ。なんか別のやつもいそうなんだよね。怖いなアイテム、アイテムがたくさんあるぞ。お、かい、懐中電灯。やった。うわ、ライターの方がいいじゃん。 やっぱ単一思考性はダメだ単一思考性のやつだったあね周りあたり一体照らせないとねうん雰囲気がやばいやつ帰りたいうんここはどうだろう よいしょ。ああ、もう、開く音すら怖い。よいしょ。あ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっ、ちょっと、ちょっと。えい。暗いからバレないでしょ、これ、多分。ここで来たら怖いよ。デルフィーさん、こんばんは。ラートスクーそろそろ、8月終わるんで気がえいますけどね。来るの 来たら嫌なんだけど来ないでね来ないでねあなななさんこんばんは今隠れてるなんか来そうだから隠れてるなんかもう鈴なった鳴ってるでしょ来るんですよなんか 怖いからねこうやって明かりもつけずにね暗い部屋に閉じこもって隠れてるんです懐中電灯ぐらいだったっす あ, あ鈴の音消えたからよし<笑>何もないじゃんここだけど隠れるにはちょうど良さそうだねよいしょ もう足音立てて歩けない。あけどこれた、のか。すごい明るいのだよ。おっ、これは何これ懐中電灯。なんで2つもあるのその懐中電灯いくつも。いや、まあ電池があるか。うん。おや こっちにも何かあるじゃん。よいしょ。めっちゃ明るいね、き。あの、光る石がありそうのよ、ね。よいしょ。えー、飲む。2つあったら二刀流。いいね、二刀流。二刀できなさそうだけど。ああバッテリーが切れたときになんとかな る, なる程度。なあ二刀流したいな。 マウスカーソルの扱い方がば。えしょ、えしょ。は光る石っぽい光してたじゃん。あちゃなになになになになになになになになになになにこの足跡ちょっとなんなのと。助けて。大丈夫 いいかなあ、アイテム増えてる。気づかないうちになんか12個になってた。でも絶対使わないよ。うん。なんか、使わないと先に進めないとかじゃないと使わないと思うよ。この。ライターのとの懐中電灯の二刀流で、二刀流したいよ。 考性はこのやつは少ない分あれだからその分光が集中してるからこ、ね、れライターで周りを照らしてよいしょこっけしライターで周りを照らして懐中電灯でなんか一箇所をすげえ照らすそういうの大事だと思うんだ 外だ。なんか同じような道じゃん。よいしょ。おー、なんだこれゴミなにこれ芸術。芸術って言わないよね、これ。いや、なにこれ、ほんと。何があっても。撮影してし、じゃできるん レってそんな撮影すれば除霊できるものなのよいしょ。あ、鏡だ。なんか。ライターを屋敷に使って脱出しさ、いいね。やりたい。使えないライター。よいしょ。よいしょ。あー、変な音聞こえる。ふ、えー。ライター、できるでしょう。 行きそうなもんだけど、爆竹もあるから。爆竹。うんちょっと 何, 何、何何、何、何、が起きたのえ、何, 何、何, 何, 何、何、何なんか、生き物の息遣いが聞こえるん、聞こえるじゃないね。聞こえただね。とりあえずなんか走り回ってるやつはいなくなった。 そして、この鈴の音だけどどうかな消えたね。よし。よし。もうん、爆竹ね。なんか使いタイミングないじ<笑> なんでまた聞こえるのすでに目の前に。ほんとに。すでに目の前にいそうだから、やめて。うーん。お。ちょっとこ、外の光がちょっと見えるのが怖い。真っ暗にして。うん。 ちょっと遠くなってきたね。何なんだろう。これは一体ぐるぐる回ってるのかな回ってそうだね。やだなよいしょ。よいしょ。さっき鏡適当に使ったらワープしちゃったんだよね。 一回使えばワープできるかなんこれは開くね鍵がかかってるってことは、これだ。よし。うんああびっくりした。なんなのんと。あ、そうだ、この鏡は。 もしかした時用に逃げれるじゃん。よいしょ。なんもないね。ワープするからなんか、もし見つかっても大丈夫す。なんで爆竹あんのっす爆竹爆竹カメラカメラいくつあんのカメラも使い方よくわかんないし。 の面あるし、うん、泥棒は下から炭素アきていくなるほど確かに下から炭素をキていけばババンバンできるのドロボになる気はないんだうんちょっとびっくりするじゃない泥棒になるほどにシェケにも困ってないからでしょ うん。世間に困ったから泥棒するわけじゃないけど。世間に困っても泥棒はしないよ、多分。でもね、あんましは人がいた形跡を残したくないから、こっちにしろ開けて閉めるから、鍵だ。よいしょ。これな、なんなの よくわかんないから適当に飲んでるんだけどさうんんでも実際やってることは泥棒だねこれ完全にそりゃなんかよくわからんやつも怒りますよでも何もしてなくても襲ってくんじゃん俺 ひえ一本道こを吸ってきたら鏡つくあちょっとおーっとなんだ明かりを灯ます。 なんか本当やってること泥棒だね。なんか忍び足でさ、歩いてって、そこら辺にあるものを片っ端から取ってってさ。えう一回来たね。来た来たはずだよね。あら。来たってことは、ちょっと BGM。 ビジュー、BGM、がほんあれ、きた本当にうんうにビジ BGM がほんあここ一回通ったのかなあへん 記憶力がないからどこ、あ来たね来た気がするよ。うんうん。うん。けどこっちには来たかな来てなさそう。ああ、すごいっす。こっから外出れそうじゃん。頑張って出ようよ。爆竹あるからさ、爆竹。 使えない爆竹ほらちょ乗った以上に飛ばなかったうるさいだけじゃんあなるほどねこれあれだ多分なんか音の来る方に寄ってくるやつを誘うやつだダメじゃんここで使ったらすごいうるさいよ それはこんな屋敷の中で爆竹なんてつくっ使ったら怒りますよ僕だって怒るねえねえ敵来るやつだよなにこれ光るやつじゃん18個目絶対使わない、ね、え敵来ちゃうよもうあれ くるやつだよよいしょこえんここはついてないってことはここ行ったことないねうんうーん 鍵だ。鍵はあるけど、鍵付きの扉がないぞ。これなんか、入ってるやつな。な何これ。パッシブアイテムは所持しているだけで効果を発揮します。さまざまな効果はありますか中にはデメリットがあるものも存在します。一度に一つしか所持できません。えー、ねじり発揮、え、ちょ効果を知りたい。効果を知り、あ、こ、これ、アーカイブで見れる。ヒント。 パッチブアイテム。うん、それは知ってる。はい。赤い液体の小瓶。はいはい。生命力。回復アイテムか、これ。ねじり鉢巻き。えー、スタミナを使い果たすと体力を消耗して走り続けることができる。機体に。ああ、なるほど。なんか。うん、なるほど。これは 古いカメラ、えー、使用するたびに電気を交換する必要があるために時間が連続使用できない対象が近ければ近いほどめくらましかめくらまし効聞くの爆竹え知能の低い対象を追い払うと知能の高い対象の注意を引く弾けている間は自分の足音をかき消せるある時は間を払うためにある時は髪を迎えるためになるほどこれで調べれたんだ 単一性光石。ああのー、なるほど。回路を徘徊する者たちは、なるほど。使えるんだね。使うか分かんないけど。とりあえず、あのハチマキはすごいと。なんか、走れるよ。